成田之と申します今の仕事は広告会社で働いてましてクライアントの課題に対してさまざまなプランニングだったり媒体だったりを提供する仕事をしていますこの場に期待何を期待して参加されましたか、はいえっと、同世代もしくは少し上の方でもいいんですが新しいことをして世の中を変えていこうという人たちとたくさん出会える場だなと思い今日ここに来ました。 今 の, あのご自身のワークスタイルをちょっと教えていただけますか、はい。一言で言うと、え講師混同しててていいいいるんですすすががそれが僕にととっっはすごくいいと思っていますどういうことかというと、まあ、プライベートで持った疑問がまた仕事に来たり、仕事でできた関係がまたプライベートに返ってきたりという、まあ、月曜日も日曜日もない働き方が僕はすごく気に入っています。 別、えっと、理想のワークスタイルというのは、じゃあ今のワークスタイルと一緒でしょう。の別のところにあるんでしょうか。えー、大きくはこの奉仕混同がもっとぐちゃっと、えー、近づいてきて。で、もっと、えー、レベルの高いことができていけばなというふうに思っています。理想のワークスタイルに対して、現在とギャップの理由ってなんですか。理由とか要素ってなんですか。そうですね。まあ、一人に自分の問題ではあるんですが、えっ、ー、と、もっと。 大きい課題にチャレンジしたり、もっと大きい賭け金のゲームをしたり、もう一つ、ステップの高いことにトライできるようになればいいかなというふうに思っていますその理想に近づくためには、個人のスキルだったり、社会構造、だったり例えばテクノロジー、Skype であ っ, っ, ののったり、何が必要なか、えー、僕にとっては、えーと、それを一緒に進めていくる仲間が大事だなと思っています。 あの技術だったり環境だったりは、まあ、誰にでもある意味平等にあるものなのであとはそれを一緒に上手に使ってやったろうかっていう人がいることが大事かなと思ってますそれを手に入れるために日常的に意識していることなるべく新しい場に行こうということだったりもしくはこの場のようにこうあからさまにこう新しいことに取り組むこう気の満ちた場所やら人に近づけるように。 もしくはその人たちと対等に話せるように磨いていきたいなと思っていますうん具体的にこう名前を挙げて目標にしている人はいないんですけれど広く起業家と言われている人たちはあの僕はすごく尊敬をしているし自分もそういうジャンルというかクラスの人になりたいなというふうに思っています 理由は企業家を目指す理想としてる理由を教えてください、はいまあ、なんか企業家の定義のような言い方なんですけどやっぱ新しいことをあの し, してでその人たちによってやっぱり何か次の事態がちょっとでも進むという役割の人たちだと思うので、まあ、彼らのようにこうせっかく生まれてきたんだからちょっとなんか新しいことを1ミリでも世の中を進められるようなことに取り組みたいなと思っているからです。